はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です今回は新しい iPhone14 Pro Max こちらの撮影機能を使って商品レビューをしていきたいなと思っておりますいつもとですね目線が異なるの普通に画面を見るとこういう目線なんですけどもカメラはこっちですねはいで本日紹介しますのはフィギュアケースかっこめちゃくちゃちっちゃいやつです a z o n からこちらが届きました はい。というわけで、こちらでございます。T ケース d l ステージ、スケルトンブルー TC072 でございます。初めて購入する、え小さめなケースとなっております。こんな感じで、めちゃくちゃ種類があります。今回は、こういった小型サイズのフィギュアを飾ろうと思い、こういう小さめのフィギュアですね。ちなみにこちら、めちゃくちゃいいところが、この積み重ねが自由というわけで、たくさんあれば、どんどんとですね、高く上げることができる。おあっ、意外と大きめな作りになっておりました。 おおこちらでございます外しますちなみにカラーなんですけども今回監督が購入したのははいえブルーとなっておりまーすブラックもありますなるほどなるほどこういう感じのえ骨組みがついておりますねえー、と説明書はないですね分解することができますねえちなみに価格はえ2200円となっておりますおおお。あなるほどこんな感じですねこれをここの部分に差し込みます あこういう感じでまあ初回なんで無難な位置にしておきましょうかはい監督が大人になってから初めて購入したもうフィギュアの始まりといっても囲んではないこちらの鬼滅の刃のネスコとガオウじゃなくてわ、えー、からない忘れたなあとは、えー、カナオも入れていきたいなと思いますあとはこちらでございますセイトグランドオーダーの推しキャなんですけど出てこないやば本当にやばいな最近ちょこのポメラリアンがですねちょっと足場が ちょっと難しいのでちょっとこいつは一旦除外します。風がすごい強いシリーズのこれはブルドッグかな。とりあえず今飾ったので倒れないように早めにちょっとつけていく。あ、こんな感じでございますね。はい、今あ乗せております。えー、つけますね。ただ一番上面に関してはちょっと傾斜がかかりますね。はい、えー、完成しました。というわけでこんな形となっております。あ、いいねいいねいいねいいねいいね。 ちょっとあ倒れやすいこれくらいですね奥行きがありますので小さめなフィギュアこの鬼滅の刃のおねむたんがですね2つ置くことができますねそしてプレクタブルフィギュアもサイズ的にはかなりいいですねアクリルスタンドのやつもこれくらいのサイズであればちょうどいい感じですねバランスが悪いフィギュアは ちょっとこういう感じで、傾斜によって倒れてしまいますが、それ以外に関してはかなり文句がない出来たと思います。重ねることができるというわけで、この下の部分がこういうですね、空洞になってますので、これを2段、3段と重ねることができますね。はい。というわけで、1個2000円の小さめのフィギュアケースを今回紹介していただきました。え、興味がある方はですね、動画概要欄ぜひ見てください。ちなみに背面も見てみましょう。はい。 こんな感じです。ブルー、メーカーはですね、ウェーブという会社が出しております。明るめに映りますね。で背面、これこのフィギュアのサイズによって、広さをですね、変えることができますので、そのお気に入りのフィギュア、ちょっと2枚外して、上と下みたいな感じで置くのもありかなと思います。サイズ的にはですね、ちょっとなんかいいフィギュアね、3時でございます。3時だとしたら、あ、入りますね、これはね。1個ポーンと入れることができますね。で魔女の旅々のイレイナですね。今、下を合わせてるんですが、これくらいのサイズ感でございます。 ちょっっとと大きいいですすねこれくらいのサイズ感となっておりますただイレようの場合につきましてはこの台座がですねでかいのでこれのせいで入らないんですけどもこの足場がですね小さいものに関してはこれくらいのサイズであれば1体と えー、仕切りを1個つけて配置することができます。めちゃくちゃおすすめですね。いい隙間があれば、2台並べてね、ポンポンと置いて飾るのもいいかなと思っております。この動画チャンネルではですね、監督が大好きなガジェットやこういったフィギュア系を中心に紹介している、ザックバラナチャンネルとなっております、えー。もし興味がありましたらですね、ジャンルごとにですね、体制リストを作っておりますので、そこから見ていただければなと思っております。 大きなフィギュアケースに関してはこちら語っておりますのでえ興味がある方でそちらも見ていただければなと思っておりますはいというわけでですね今後の動画なんですけどもこういったスマホで手軽に撮れるスマートフォンで編集するという、ね、動画もポンポン出して更新率を少し上げていきたいなと思っておりますもっと成長していきたいなと思っていますではまた次の動画で会いましょう